静岡県西部で家を検出。 三重県南東大いできる 震度速報、最大震度は3です。 速報、最大震度は4です鳥取県西部で揺れを検出震源情報 震源地は三重県南東沖。深さ 350km。マグニチュード 6.1。この地震による津波の心配はありません。 西部で揺れを検出秋田県沿岸南部で揺れを検出。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 宮城県南部、福島県中通り、茨城県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、東京都23区、神奈川県東部で観測しています。